はじめまして、こんにちは。しののめいろゆかりです。青年結破ご純粋目、カエルの沼くにキュートなトーク、タイダで木村をスラッパーのご愛嬌、ゲーム大好きの VTuber です。で、この夏ついに、麒麟に憧れたウサギが麒麟になります。君もゆかり帝国民にならないかチャンネル登録待ってます。バイバーイ。